はい、ちょっとさ、の「はい」「はい」はて、いはい、いやいやそういう声だよ、俺<笑>いや違うでしょ絶対昔から<笑>それ大丈夫そのお茶大丈夫ですいつのうわ開いてんじゃん<音声>それあれだよ<音声>トラさんのやつだろジンさんサブちゃんではいサブちゃんであの<音声><音声>ウィキペディアのうん 相談をヤフーチエルブクあそうだった間違えた<笑><笑>カンってなるし、うん、ヤフーチエルブクロのあの、うん、相談を全部解決するっていう企画取りたいのはいはいはいはいわかっ た, かったえユーチューブの水溜りボンドの P さんでもうんうん、絶対おめえですよね<笑><笑>かわいそう P さんかわいそう<笑>ちょっとでも P さんがそう<笑> 思われる理由なんてとなくいや分かるなんないあいつが悪いあいつが悪 い, いあいつが悪いっていうのは二回おねえではないよおねえではないけど お, ね え, おねえみたいな喋り方してるとこ見たことあるね、うん、謎だわ P さん P さんだけ同級生だからちょっときつか当たっちゃうの<笑>いや後輩にきつかカあれ、うん、恋愛経験のない人が大衆に認められるような恋愛小説を書くことは無理ですか俺、うん、西野香菜さんが恋愛したことないって言ったら えって思う<笑>野球の例え俺する時あるじゃんその野球やったことないの別にわか る, か る, かるその感じ、うん、全然知らないのに野球の例えするもんね、うん、なっ、ね、そ, そ, そう、俺野球の例え好きなのあれ何 な, な, な, な の, なんなんか の, なのしかもさ俺が野球の例えするとさ、うんうん、あ俺あんま野球やったら分かんない<笑><笑>いやお前もやってんだよ<笑>それベストアンサーはんつってんの知らないっすそれを見るべきだろうベストアンサ ー, ンサー、うん、恋愛と殺人を同列に語るのは無理がある の人が経験していることだが、殺人を経験してていい。る人は極めて少ない小説の読み手のほとんどが恋愛経験者なのに作者に恋愛経験がなかったらおかしいだろうそれは単純に創作する上で不利になると考えるべきすごいなそいつすごいなでも西野香奈にさ、うん、その会いたくて震えるっていう思いをさせた男さ、うんうん、レコード会社からしたらマジナイスだねうん、うんうんナイス いい音を奏でさせたもう別れたのかなその人と売れるってことは、うん、その感覚が鋭すぎるから困ってるってことだもねだから一切盛ってないからねあれ多分、うん、マジ盛れないでしょいやじゃあその時さ西野カナさんはさ、うんはい、ガクガクしたら<笑>ガクガクってすんなや<笑>でもさ恋愛してませんって言ってるさ、うん、アーティストの女の子がさ、うん 急にその恋愛の歌返ってきたときさト自分自身をどう思うんだろうねいやでそれはなしなんだゃ い, いい曲だなって思ったときあー、あまり良 い, いなトいい曲だなでもこの子恋愛しないことになってんのになってたときどうすんのかねいや、とりあえず聞くんじゃ ん, <笑>んうんなんてどうやって書いたのってト、うん、いや、俺できましたいや、いいけど <笑>いや、なんでいいけど、っていやそれで満足する分には出していいですかね。いやいや、怒んないから言ってっていうもんね。でも付き合ってるって、いや、でも言ってどうする、言ったらどうするの、うん、じゃあ付き合ってます<笑>。ああ、そっいや、どうするの。<笑>やめたほがいいんじゃないって、どっちを、どっちも別れて曲出さない。最悪のケース<笑>。いや、なんでだよ<笑>。 結婚すするなら、うん、石油王と決めています、うん、どうしたら石油王と結婚できますか、うん、俺これあんま言ってないけど、うん、俺石油王の知り合いいるよ、うん、俺石油王の知り合いいるよいやまあちょっと喋ったことあるぐらいふざけんなや<笑>、まあ、どこの国いや知らない知らない週な何で飯行るの行かないよ<笑>行けるよお前じゃないじゃん<笑>なんでえ行<笑>けかな え、どうすば い, いと思ういやでも石油王って、うん、持て余してそうじゃないかね、うん、でしかも一夫多妻制の国でしょ同性 ど, どういう偏見じゃんっていやいやいやいや可能性が高いじゃん単純にあーなのねじゃあ一夫多妻制の国に移住して、うん、そう移住して何になればいいんだって、はい、ラクダ関係じゃないなんで<笑> いやラクダの近くにいるだろう石油を、うん、ラクダのあの、うん、引っ張る人とか洗う人とかいやラクダ洗う人なんのいるだろういやいる仕事としてあるだろう水溜りモンドの答えは、うん、一夫多妻制のところにいてラクダを洗う仕事です 嫁が私の歯ブラシで床、風呂の床を洗っています、うん、どうしたらいいですか本来冬の風呂用のや つ, <笑>やつが別に使われてないから<笑>なんで大阪のおばちゃんはヒョウ柄とか着るんですか、うん、確かに阪神タイガースから、うん、いやもっと多分何かがあるんで、うん、だからのとかがライオン好きだったとかじゃないのトラなフフフフフフ なあ<笑>なんでトロが i 好きなのかおばあちゃんトラキンだよ<笑>。<笑><笑>やめちまえよ。<笑>